関節板古墳、勘定古墳、これはおかしいね上、上下、看板が、これがね、勘定古墳、ようらく勘定古墳でございます。お階段できとるかね、これはね、前からね、もう回らないかんから言ってね、あらあら、養生所ですか、まあこの外回らないかんからね。 まっすぐ階段に作ってくれてらいいのにね、言って確かに言った覚えがあるけど見みましょうかあらあらあらこんなに痛むもんかな、二三年残って木製がダメだなよいしょどうしんどういね見てみましょうか今やコンクールで固めたんだけどね枕が 電つきますよ高すこの辺ではね一番高いんですよ一番高いんですよね高さが5メーターちょっとあったかなこのやり方がね関数がね関数がここ見た感じでね 小に使ってくれてるね。うおわお、帯一枚分かねすごい。高さはあるけどよくかねえね。これは両袖かね。両袖だよね。ああ、これいいね。 これは、石棺の底、石棺の底かね。石棺の底かね、これ。大きい石はね、二段二段三段四段。二段二段三段四 段, 段, 段, 段。だいたい四段五段かな、ぐらいで積んでるんですよね。四段から五段かよ。 あ, あすごいわさここにおるわけでかないんだね今日は今日はどうしても行かないかのとこなんだけどね洋楽ね洋楽の関数図画本かそこちょっと行ってみようかこれを切りしてそしてあれは寺崎の白壁画本やったねあっこを覗いた後にサラ更谷5本これねどうしても行かなきといけませんだけどね はいじゃあ次は観察加工に行きましょう。はいヨワラクの観察加工本でございます。ああこれ電化製品はイノシがおりましたけどね。 これ思います。陽楽の数か五分。ええー、二十四メーター。英分二十五メーター。大きいよねこれね。これハイタイド昔聞いたんだけどね。ハイタイしか分んないけど。この風はなんか天力が高いですからな。もうこれこれこれですか。<笑><咳> はい。入れますね。こんな状況やったんて、ね、前な。あれ、去年の秋や。こんなのやったから、入れなかったのか。車入ってるぞ。あら、すごいことになってんね。3、4年前はまだね、きれいにカットしてくれてたんでね、よく見えたんだけどね、中入ってたけど。 この辺ももうね放置されてこんな状況ですわどういうことゃ調査してるような雰囲気じゃないんだけどね一応掘ってはあるあそういうのいい一置に潜出しちゃうなあれも5分のあですけどね いやーみんなこの辺の木切りはったかね上<笑>、えー、たすんまへんすまへん<笑>なすん、はい、しへんここでございますこれ。これ それはあ白鳥がこう三十メーターのエフ風やろな、後方でって見た感じエフいいやけど。次の見てみましょうか。最初の来たところはこれ草棒棒でね何も見えなかったんだね。最初夏やったからな、これ、ね、これ入られなかったなここいて。 おぉ、はがられんがねよいしょよいしょわりだよおすがおいてがせっかくなったるからねこんな感じやったら、これどうなるんだろう 硬、ね、質の風の可能性もあるんやかなどうでございましょうか、まあ、ちょっと荒いかな削りが幅が 1m ちょっとで奥行きがど0あるのかな 2m2m 2m ちょっとあるね壁はね平壁だったんだけど剥がれ方が平壁は残ってないここ残ってんのこれは白壁だね はい、ありがとうございました。白壁古墳でございました。サラタニ古墳がこの辺をさせたんやな、ずーっと前。スマホナビはね。今日ちょっといろいろ前、案内いただいたんで、それを頼りに行ってみようか。じゃあサラタニ横穴古墳に行ってみましょう。そこはね、そこから階段降りて、 いけんとこあるわね右上がっていくようなちょっとね記書付けと言うかなんかなんか言う て, てくれたけどねどうなんだろうな今ねなんかやってあるんでねどうしよう<笑>し、はい、よしは す, すまへんああすみませんね、うん この辺が階段があるって聞いてきたんだけど、ね、どこか、はい。こっちに下降りるとこな。こっち、ありましたねそうそう。これ寺崎のライへ抜ける。あの、サラタニコ本がありましたよ。サラタニコ本。サラタニコ。ニコニコニコニうん、聞いたことあんな、まあ。その辺に来たけど、だいぶ探したくなかったんで、なんかう下降りて上がら言うとるからね。そねはい、すんまへん、はい。なんか上から上がってもね、わからんで、ね。はい。4辺目です、辺目。そこを探す。とう。ありがとう。<笑>あ、これやね。 はいすいませんこれあの階段がありますごいですね。